でございますまさに茨城なぎのご当地ソングでございます免疫力アップアップを願いながら納豆菌混ぜ混ぜ状態で踊っていきたいと思いますのでちょっと一緒に良かった真似してみてくださいお茶は持ってもらってお箸で大きくぐるぐるっと2回混ぜまして横にも大きく回しましてそしたらその糸をビョーンと伸びてあ糸が来たところ とこんなにんありますそ<笑> こ, こから横ににるくりますでここ、ね、あのマスクの中の表情筋をね使っていただきたいので変顔とかねちょっとアップみたいな感じでやっていただけたらと思いますので顔を怖がっちゃいならかわらかくたいと思いますのでこんな感じでやっていきます。 Hehehehe <laughs>